はいどうもンチャンネルです本日私はですねこちらヒルトン東京お台場さんの方にねやってきておりまして本日からね1泊お世話になろうかなというふうに思います今ね13時半なんですけどちょっとね早いんですけれどもチェックイン手続きをさせていただいてですね、まあ、もしねチェックインできなければ荷物だけを預けてですねこのあとレイ君を迎えに行こうかなというふうに思いますじゃあね早速向かっていきたいと思います行ってまいります You got a smile that makes the sun rise You make it shine はい無事に、ね、チェックイン手続きが完了いたしまして大体、ね、あと10分ぐらいで鍵に、ね、準備していただけるということなのでこれから、ね、エキゼクティブラウンジの方でちょっとね休憩しようかなというふうに思います、はい、ラウンジの前は、ね、こんな感じでお正月っぽくていいですねじゃあねラウンジの方に入っていきますはい ラウンジはね、今こんな感じでですねお菓子類 で, ですねちょっとねジュースとか頂 い, いて休みたいと思いますはいじゃあねラウンジ来ましたけどもうあとね5分ぐらいでルームキーねできると思うんですけどこれだけ頂 い, いたら行こうかなと思います とポップコーンだけいただいてきます。はい、本日はね十一階の一一一九号室となっております。 本日ね、こちらの1195スとなっておりますではね早速入っていきましょうはいカードはね差し込むタイプになってますはい、ではねざっくりバーッと見ていきましょうか、まあ、玄関ですね収納があって水回りという感じですねはい お部屋ですまあこんな感じですねいや眺望はでも入ってね右の方に行きますんでわりかしね眺めはいい方じゃないかなと個人的に思いますけどはいこんな感じのね眺望ですいかがでしょうかちょうどね東京タワーがど正面という感じですねピンポン来ましたはいちょうどね荷物が届いたみたいですじゃあねこれからお部屋の方ざっくりね 詳細見ていこうと思いますはい、じゃあね、まず玄関の方ですね今ちょうどね、荷物が届きましたまあ、こんな感じでね、白を基調としましたヨーロピアンな感じしますね個人的にはどうでしょうかで入っていただいて、左手にねまあ、姿見までとは言いませんけどまあ、なんとなくね、服装がチェックできるような鏡がありまして右手側もですね、このように鏡がありますで、ちょっとしたね、物を置いていただくことができるね台がありまして で引き出しがね結構あります。なんか入ってたかな、ここら辺。ちょっと下から行きましょうか。かかからららからからか ら, から<笑>全部空でした。と、はい、いう感じでね、ちょっと体で押し戻しておきましょう。そして、ちょっと進んでいただきますと、こちらがねクローゼットですよね、きっとね。はいじゃあ、こちらの方開けていきましょう。 はいこんな感じでですね上に枕とかね布団がありましてでハンガー、そしてシューブラシだったりとかセキュリティボックスセーフティーボックスがねこのようにありますはいでアイロンとスリップが、ね、こういう感じでございましてでパジャマですね、はいこういうい感じでありますこれはね確かワンピースタイプだったかなと思いますね。 ここら辺はね特段何も入ってございません。はいまあ、こんな感じの、ね、収納ですね。はいでもう1個ね隣に収納がありまして、ここにはアイロン台がねあるという感じです。上にもね布団があったりしますね。で足元には靴べらがあるという感じです。電気はねつきますね。じゃあ水回りいきましょうか。はい 足元にね、まずゴミ箱であったりとか、体重計がね、このようにあります。で、洗面台がね、こういう感じの、もう大理石でね、ビシッとなってますね。で、ティッシュとコップ。はい。で、こんな感じのね、蛇口です。はい。で、クラブツリーイブリーのね、石鹸だったりとか、まあ、こういったね、アメニティ類が意識。 ございますはいもう化粧水なんかもね置いてありますね乳液はいでこんな感じのね時計とタオルどうですかこういう間接照明結構明るいですよねはいでタオル引っ掛ける台があってでこちらにね洗濯物干していただくロープがあるという感じですねでここね開けていただいてこんにちはできますけどもちろんね閉めていただいて お風呂入っていただくことができますただね開けて入っていただくとレインボーブリッジとかね見ながらね入っていただくことができますとはいバスタブはねこんな感じの大きさでですね、まあ、結構ねゆったりとした広さあると思いますはいでこちら足元タオルがねこのようにあって下はね入ってませんではいこちらねドライヤーちょっとドライヤーに関してはね コンパクトなね、4に、はいこういう感じのねドライヤーとなってます。そしてお手洗いがねこのようにあって、絵なんかもね飾られております。まあ、ここね、閉みていただきますと、こういう感じのね雰囲気ですね。はい、まあ、こういう感じのウォシュレット、トイレがございます。でシャワーブースがねこちらの方にこのようにございまして、 上にはですね、ちゃんと、ね、レインシャワーもございます、はい。引き戸タイプとなっていまして、シャワーはどうなってたかなはい。これは難しいですね。どういうタイプだったかないつもね、忘れちゃいますね。結構、ビビりながらやらないといけないですね。えー こちらね、シャワーは普通に右に回していただいてね、普通のシャワーが出る感じですね。はい、こういう感じで結構ね、威力があるシャワーとなっております。はい、まあまあ、ね、水圧はありますね。はい、まあ、こんな感じの洗面台となってますね。 そして奥ね進んでいきましょうミニバーのコーナーですねはいこういう感じでですね上はああ上にこういう感じでしたっけ一応ね電気はねつけていただくことが可能となってましてはいこんな感じでねライトがつきますここにはこういったね紅茶そしてこちらもお茶緑茶とかですね お砂糖とかそういう感じでしょうねはいこんな感じのね一式セットとなっておりますはいそしてですねこういう感じでティーカップとかグラスがありましてスプレッソマシーンは、ね、エクゼクティブフロアなのでございますという感じですねでポーションは3種類1個ずつで計3個という感じですそして電気ケトルとアイスペールございます でお水2本と、はい、下、冷蔵庫、なんかね多分入ってなかったと思うんですけどはいこんな感じね、クリープのみ入ってますという感じですここら辺の引き出しは何も入ってないと思いますねはいこんな感じですはい、ではねこちらの出身室の方ですはい、まずね荷物このようにね置いていただく台がございますよはい、で、その上にはねこういった絵が 飾られておりまして天井なんかもね結構高いおしゃれな感じの、ね、お部屋になってますいかがでしょうかはいで荷物を置く台こういったねマットになってたりしてますんで、はい、このこ辺の収納はね結構あるんですけど何もも、ね、入ってないですよねでリモコンがあったりとかはいでここに DVD のプレイヤーがありますね まあ、レイ君とかね、ここでおもちゃで遊ぶのにはちょうどいいかもしれないですね。なんかね、毎回来るたんびに、こういうお部屋だったっけななんか違うタイプだなっていうの発見があって、面白いですね。はいで、坊主のね、ワイヤレススピーカーがございます。そして、こちらの引き出しにはですね、ソーイングセットだったりとか、聖書とかね、ございます。はいで、テレビに関しましては、パナソニック製の50インチのね、テレビがございます。 はいでこういった感じのデスク、間接照明に電話機で、LAN ケーブルだったりとか電話回線、コンセントが2箇所あるという感じですね。でこちらに USBA が1箇所と HDMI、そしてオーディオのね端子があるという感じです。まあ、こんな感じでドレッサーにもねなるタイプとなってます。はいでティッシュとこれはインルームダイニングのメニューとかですかね、ゲストサービスの。はい ご案内となってます。で、椅子があって、ゴミ箱、で空気清浄機があるという感じですね。なんかソファーとかね、こんな感じでしたっけね。なんかいい雰囲気じゃないですか、めちゃめちゃ。どうでしょう。ね、ここで夜景見ながらお酒飲んだりね、ゆっくりできそうな感じしますね。はいそしてこちら、電話機とお水がね、 もうあるという感じですけど、タンダウンは、ね、入ってこなそうですね、この感じだと。で、コンセントが1か所あってで、こちらにね、はい、空調だったりとか、目覚ましとか、照明とかの、ね、コントローラーがございます。で、読書灯ですね。こ, この下は、はい、常備灯がございます。で、ベッドパネルの感じですね。こういう感じで、なんだろうな、やっぱりなんかちょっとヨーロピアンテイストなのかな。 はい、個人的には結構好きですね。はい、で、逆サイドのベッドパネルですけど、コンセントが1箇所だったりとか、またね、コントローラーがあるという感じで一緒です。引き出しには特段、ね、入っておりません。で、こちらから見たね、お風呂、こんな感じです。はい、今日はですね、こちらのエクゼクティブキングというねお部屋の方にアサインいただいております。いかかがでしょうか なんかねゆったり過ごしていただくことができそうかなというふうに思いますはいそれではね Wi-Fi 接続しましたので速度測っていきたいと思います行ってみましょう はい、速度出ましたダウンロード下りが 19.98Mbps アップロード上りが 20.10Mbps で、まあ、通常の、ね、ネットを利用する分であれば問題はないんですけど、まあ、多少ね私みたいにですねまあ、ちょっとライブ配信するとかだと、まあ、若干不安定かもしれないですね普通に、ね、使っていただく分には申し分ないかと思いますはいというわけ で, ですね無事にチェックインが完了いたしました、はい、本日はですねヒルトン東京お台場さんの方にね1泊お世話になろうと思います で明日に関しましては、です、ね、レイトチェックアウトはかなわず、まあ、若干ね、あのー、ご配慮いただいたという感じです12時半にはね、チェックアウトをするような形となっていますで。今回のお部屋はですね、まあ、そんなに階層はね、高いわけではないんですけど、もう東京タワーと、ね、レインボーブリッジ正面の、ね、お部屋となっています。1119号室というふうになっております。で、チェックイン時にですね、こちら、ね、ダイヤモンド特典ということで、フィットネスの、ね、入場利用券いただいております。 そして朝食の案内としまして、まあ、2階のレストランはもちろんなんですが、えー、ラウンジの方のね朝食に関しましても明日はねオープンしているということでございました。はい、そしてねこちらがプレミアム Wi-Fi のご案内という感じですね。はい。あとはね館内の営業時間などいただいてますけど、まあ今のところは基本的に通常通りの営業という感じなのかなというふうに思いますね。で明日からですねまあ3連休ということもあるので、まあ、スパに関しましては多少ね混雑 予想されまますとということはおっっししゃってましたあとはベッドの上にですねこういったねレストランのメニューがね置かれていたりとかヒルトングランドバケーションクラブのねご案内、これ開けていただくとね大体ねウィーナーとなってまして下に行っていただいて景品をいただいたりねしていただくことができますんでまあもしねご興味ある方はねご活用いただければいいんじゃないかなとい う, ふうに思います。で今回はですねこれ1泊なんですけれどもヒルトンの ね, ねプレミアムクラブジャパンの方から1泊予約させていただきまして税差込み で, ですねま約1万8000円ぐらい。 まあ、平日を利用してですね2泊でね、あの行動を利用すれば1泊あたり1万1500円とかね、そのぐらいで予約が取れるプランもあったりするんですけど、まあしたはです、ね、インターコンチネンタル東京米産の方にねお邪魔する予定となってますので、1泊だけね、れイくんとお邪魔させていただこうというふうに考えております。はいまあね、今、一通りチェックインが終わりましたので、ちょっとね、落ち着いたらねこれかられいくんをお迎えに行って、れいくんと2人でね、1泊過ごそうかなというふうに思います。久ししぶりりに、ね、来ましたけどやっぱりね 落ち着くいい感じですねやっぱりビューがね素晴らしいんでね最高です楽しんでいきたいと思います、まあ、レイく君とねアンスパとかね楽しみたいと思います きましくんとね今合流してきました夜景もね結構いい感じに綺麗になってますよはいこんな感じですそしてですね戻ってきたらこんな感じでねウェルカムスイーツが置いてございましたこんな感じなんだろうチョコレートかな美味しそうです こんな感じでね東京タワーとレインボーブリッジそしてね目線を右の方にね ぐ, ぐぐぐぐぐっと寄せていただきますとはいこの通りねスカイツリーもね見ていただくことができます上ね、ねちょっと見えないですけど飛行機もね飛んでますねいや今日はね本当にビューとしては素晴らしいねビューですねやっぱり19とか20号すら辺がいい感じしますね はい、という感じでね、今一通り落ち着いたのでこれからね、ラウンジの方に向かっていこうかなというふうに思いますレイくご飯食べに行きましょうソーセージあるかなソーセージあるかなね、行ってみましょうはい、ということでね、今ラウンジの方にやってまいりましたレイくもね、今ポップコーンとか食べてますいるはい、レイくはね、今ポップコーンとかキの種ね、食べてますね はい、で、今日のね、オードブルとしましては、なんていうんですかね、この。なんかね、巻かれたやつと、あとスペアリブ。あとはね、真ん中にね、ちょっと見えづらいんですけど、ポテトとか。えー、ハムとかね、チーズとかがありました。おいしい。お味しい。美味 し, い, 美味し い,、はい。もう一個。もう一個。もう一個。どうぞ。もう一はい。もう一個、うり、はい、食べる。おいしい。 レグね、意外とスペアリブ、気に入ったみたいですね。じゃあね、私の方もいただいていこうかなと思います。結構ね、身がね、少ない麺ですね。麺とかあったらよかったんですけど、ね、いただきます、うん。普通にスペアリブ、個人的にはめっちゃ好きですけどね。あとは、こういう感じの、なんだろう、ドルティーヤみたいな感じですかね。いただきます。イこれ食べれるフライーね 本当にうまい。このスペアリブはね、レイくんめっちゃね、気に入ったみたいですね。良かった。とりあえずね、食べれるものがあって良かったなと思います。これなんでしょう。これなんでしょう。こ, 何うこ何だろうね。あれはスコーン。スコなのこれ。おちスなの。うん。 レイくんプール行こうよプールいらないなんで一緒に行こうよ、うん、はいということでねお部屋の方に戻ってきましたけれどもレイくんねプール行きたいなと思ってるんですけどアンスパンにね行ってくれないですねいや結構ねいい感じのね天気ですしジャグジー一緒に入りながらね夜景見たら綺麗かなと思ってるんですけどレイくんお願いプール行こう パパだけ行ってきてきいいパパだけプール行ってくんでねいい、うん、本当に、うん、今日はちょっとプール難しそうかなと思います。<笑>はい、ということでまあちょっとねゆっくりさせていただいて、えー、本当はねプール行きたいなと思ってますけどまあちょっとゆっくり過ごさせていただいてまあ、またね今日22時からライブやろうかなと思ってますんで。 起きてね朝食挑んでいこうかなと思います靴脱ぐ、うん、靴脱いだらプールだよじゃあプール行くプールいらないなんでよなんで嫌じゃないなんでダメそうですねということでまあちょっとね、えー、レイくんとお部屋の中でねゆっくり遊ぼうかなと思います<笑>はいダメそうですけどね そしてね、ウェルカムスイーツの方はバームクーヘンでしたね美味しそうですはいレイくん近いですバームクーヘンいただいていきます美味しそうねレイもチョコレート食べたいよし、レイ食べてみようレイプール行こうプー入れない プールはやっぱりダメそうですいやーせっかくねアンスパに来たくてレイ君と来たんですけど残念、ね、ちょっとね無理くりって言ってもねトラウマになったりね嫌がるってことは嫌なんでねまあ、しょうがないですねなのですいません今回はねちょっとアンスパのレビューに関してはちょっと難しいかなと思いますおいしそ、ね、うねレン頑んってきって こっち来てください。はい、ここでバイバイして。バイバイ。はいはいはいはい。はい。はいバイバイ。はいはいはい。はい、はい、ババおはようございます。いや昨日もねぐっすり眠、ね、ることができました。ライブもね結構ね盛り上がりました。楽しかったです。ライブのね様子に関しましてはこちらにね。<タッ> 乗っけておきますんでよかったらそちらも結構長いですけどねご覧になっていただければと思いますいや今日もねめちゃめちゃいい天気ですこんな感じでですねやっぱり東京タワーレインボーブリッジもうスカイツリーもねはっきり見ていただくことできてねこの眺望は本当にね素晴らしいですねはいいかがでしたでしょうかまあねこの眺望を見ていただくだけでもね非常にねこのホテルのやっぱりね素晴らしさというかですねもう唯一無二のねあの眺望を楽しむことができるホテルだなというふうに改めてね思いました ということでね、まあ早速なんですけど、これから朝食の方ね、食べに行こうかなというふうに思います。じゃあね、行ってまいります。はい、今ね、席の方ご案内いただきまして、結構奥の方でね、こっちの方来たの初めてかもしれないですね。ゆっくりね、食べていきたいと思います。でたったあ、汚れじゃない。あ、汚れこっち。あ、汚, りあ汚り押しうのあれどうか押しちゃったね。あ、ブスパが。ブスしちゃね。 めん め, ん、ね、めめん食べてるねめめめん食べてるはい、どうぞーソーセージんこっちこっちこっちだよはい。こっちいっしょいっし ょ, いっしょこっちだっだってまたプチってなっちゃうもんまたプチってなっちゃうよ あすすまませんありがとうございますは い, はーいこんな感じでですね、まあ、通常通りのねメニューでもねやっぱりメニューは豊富ですねそしてオムレツがですねなんとねズワイガニのねオムレツクラブマンオムレツみたいなのがありましたんでねちょっといただいていきたいですねでパン持ってきましたそしてねこちらがねメロンオレでございますはい美味しそうです頂 い, いていきたいと思います はい、じゃあね、こちらのクラブマンオムレツからね、いただいていきたいと思います。こんな感じ。いただきます。うん。めっちゃ、磯の香りが効いてて。もう、カニ味噌がね、多分効いてますね、うまい。うん。う, ん、うまい。で、いくソーセージ食べれる。うん。大きい。 この朝食をね、食べ終わったらですね、お部屋に戻って、あんすまの方にね、冷風をちょっと。削り込みたいなというふうに思いますんで、とりあえずね、食べ進めていきたいと思います。レイクのり食べれる、のりご飯食べれる。れかりか。 うん、美、う、味、ん、いしい。はい、私はね、メロンオレいただきたいと思います。うん。めっちゃ濃厚。はい、というわけ で, ですね。楽しい時間あっという間でですね。もうね、チェックアウトの時間となりました。 なのでね、これから準備を進めてですね、まあ、お部屋を開けてクラブラウンジでちょっとゆっくりしてからね、最後、チェックアウト手続きしようかなとうう思いますで久しぶりにです、ね、まずね、2022年こちらのね、ヒルトン東京大台場さんやってきましたけどやっぱりね、落ち着くホテルですね、めちゃめちゃいいです、まあ、今回は、ね、残念ながらレイんがね、アンスパ行きたがらずにですね、まあ、レイんと一緒にジャグジー入ったりすることはね、できませんでしたけどまたね、今度一緒に行ければなとうう思います。く、は、ん、い、今日楽しかった、うん よかったです。はいということでね、最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画に関しましては、こちらで以上とさせていただきます。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方、ぜひね、高評価ボタンとコメント能に残しておいていただければ幸いです。あと、概要欄下の方に私、ツイッターライン、インスタグラムやってまして、URL 貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。で、私の動画の方ではですね、こういったねホテル宿泊レビューであったりとか、航空機登場レビュー、あと旅に関するお得情報など発信していっておりますんでね、 ぜひね情報の取り逃しを見逃しないようにですねチャンネル登録とベルマークの通知ボタンね押していただいて次回の動画お待ちいただければ幸いですということでねまた次回次の動画でお会いしましょう